平成29年4月16日、熊本地震本震から1年を迎え、阿蘇市でも追悼式が行われ、地震で犠牲となった多くの人の冥福を祈り、黙祷を捧げました。阿蘇市の追悼式は、市民や行政関係者らおよそ200人が参列し、市役所駐車場で行われ、午前10時過ぎ、 防災無線のサイレンを合図に1分間の黙祷を行い、熊本地震で亡くなった犠牲者の冥福を祈りました。そして佐藤市長と倉原市議会議長が追悼の言葉を述べた後、県立阿蘇中央高校農業食品科の生徒3人が佐藤市長に犠牲者への追悼の思いや復旧復興に向けての感謝を込めて千羽鶴を贈りました。 また、市役所玄関前のロータリー内に、震災復興を記念して、佐藤市長らがソメイヨシノの桜を植樹しました。阿蘇市によりますと、県下では222人が熊本地震で亡くなり、阿蘇市でも18人が震災関連死しているということです。